パーツを組み合わせてお正月の壁面飾りを作りましょう。それぞれのパーツの作り方は終了画面の再生リストか説明欄のリンクからご覧ください。まず格子柄の部分を作りましょう。台紙にはお花を包む赤い不織布を使いました。そこに15センチ角の銀色の折り紙を 四分の一に切って。千鳥格子になるように。互い違いに貼っていきます。台紙の反対側には。金色の折り紙を。五センチ角に切って、同じように貼ります。銀色の千鳥格子のところに。 紅白の梅の花を貼ります白い梅の花は不織布にボンドをつけて貼ります赤い梅の花は銀色の紙の上に貼るのでボンドではなく両面テープで貼りますこんな風に両面テープに連ねて貼っておくと一つ一つ剥がさなくてもちぎりながら簡単に貼ることができます 次に、えとの文字を用意します。金色の折り紙を斜め4つに切ります。これを文字と同じ大きさの紙の四隅に貼ります。文字は英才用紙に正方形にプリントアウトしたので、1辺約30センチです。これを45度傾け、折り紙に少し重なるように文字を貼ります。 これは虎年用に作ったものですその年の絵とに合わせて文字を変えてください文字を真ん中に貼り、その両端に角松を貼ります角松の下の部分は畳表の切れ端を使っていますが片面段ボールやハトロン紙、画用紙など手に入りやすいものをお使いください 角松の竹は図工人さんの型紙を応用して立体的に作っています節の位置を変えて3本作ったら長さを少しずつ変えて切ります裏にボンドをつけて貼りましょう松を左右に3本ずつ置きその根元にボタンを置きます位置が決まったら 松の枝の余分な部分を切り落としボンドで貼りますそして根元を隠すように葉ボタンを貼ります葉ボタンの間に線量を差し込みボンドで貼ります 金色の扇を飾ったら角松の出来上がりです反対側の角松には銀色の扇を飾ります一番外側にお花紙で作った竹を貼りました2023年はウサギ年なので 漢字をうに変えました金銀の折り鶴と四角く切った金銀の折り紙を貼って完成ですボリュームのある豪華な新年の飾りができましたたくさんのパーツがありますが出来上がりを楽しみにしながら時間をかけて作るといいと思います